る・ああ フワ<タ>ッフワ<タ>ッフ<タ>ッフフフフ 負けるわけにはいかねえ今度こそ完全に断ち切っておくか師匠の意志は俺が引き継ぐじゃら貴様はわしには勝てぬお前がこれからどうなろうとお前をずっと愛しているおかげってのは一への我慢してみんなの前を歩いてる奴のことだなんで俺にそこまでこだわるナルト友達だからだ ここだとっちら一瞬だあっしよがたぎるってばねどっしんだ絶望を知れ逃げられんじゃこれならどうだい虫け俺の勝ちだ火の石をなめるなよ手火をつけてやる今こそ裁きの時だマテアス弱い者は醜い俺が歴代お金の力続けビーいきます守り抜いてみせる刻むビー 俺様ヒート覚悟せお眠りなさいこれならどうだ食われちまいな馬鹿者くらいな行くぞちゃしいよーりゃーく電弾発射操縦儀がえくぜキノバこれより歴史を紡ぎ直す果てしなく続く忍びの道を。行け この俺が力による完全なる秩序を作る。それはただ恐怖で人を縛っているだけに過ぎない。ダジャクな弟よ。ダメだ。俺は兄さんとは戦いたくないんだ。